皆さん、今回も元気にやっていきましょう。で、今はスナイパーライフルでジップラインに乗りながらプレイヤーを撃つという無謀な挑戦。やっちゃったぜ。来ましたぜ兄貴。誰が兄貴だ。じゃあ、宝箱を開けた時がタイミングだ。で話を聞けよ。おおおナイス、よくもやってくれたな。正直すごく達成感あふれた。 てか真面目にバトルロワイヤルをしている人達に謝れよ違うこれも戦術だそういうもんかねめっちゃ痛い痛い痛いめっちゃ食らっためっちゃ食らった俺死ぬやばいこれを使うんだ使う暇ねえじゃあ今からそっち行くからいやちょっと待ってこのプレイヤーグラップラー持ってる早くよこすんだえー やったー。ー初ててぶらはきついって、そして地味にヘンチマンのエイムがいいのも腹立つって、ふうひと安心ひと安心、早く何かあさらないと我ら人類は死ぬ。状況も状況だ、武器なんか選択する余裕もないぜ。お、ここは屋上か、で、この足跡はヘンチマンだとして、中声もヘンチマンと、こうなればでこい、キノコだ、でこいマスター負けたくないなー ってな結構危機的状況どうかないや い, いややっぱり使おうあれ今赤軍どこいるえー、っとねジャンプパッド使ったはふざけんなよいどこに置いたピン刺したところ使えば使えるわけないだろういじでもこのパーティー最後の一人を撃破してみせるもうやだよ そもそも普通に戦うから危険な目に遭うんだよ。うん。地雷とか仕掛ければ簡単に引っかかるに決まってるさ。リモート爆弾も手に入れた。階段にもつけられるとか瞬間接着剤すごいね。合計6つの爆弾を設置した。起動した瞬間、相手は死ぬ。あとは、できればアイテムをたくさん置ければいいんだけどねー。もしもの時のために木を伐採していこうか。念のため、だからね。 失敗することなんておプレイヤー発見なんでわかったっていうかこれまでの時間と希望返せやー隠れたって無駄よサブマシンガンの鉄痛を今ここにひどいし爆破が新たな弾を弾き出すゴーシンクショットガンその薄汚い絶望を打ち消せうーんもうちょっとなんとかできなかったのかな まいいや安全地帯に急ごうわおびっくりじゃあね出会って2秒で倒すとかもう少しやらせてあげるよ残念この世界に同情は存在しないあばよまあ、たかがボットなんですけどねねね自分でもこのエイムの凄さに驚くよ え何やってんだダンボール独自の運動あっそザ・エージェンシーでふむふむ爆破武器で釣り場を爆発させるうんこれでいこう説明しようザ・エージェンシーとはマップの中心にあるいわゆる激戦区のことである当然初心者の赤軍んは降りた瞬間即死 グレネード、これってあれかなグレネードって爆破武器なのかなまさか救援物資のロケットランチャーが必要だとかあ、全然問題なかったみたいです。チャレンジクリア。ほら、早く行くよー。はーい、突撃ー。一人撃破、急いでリブートカードを 決めた、お前の墓場はそこだ。おいおいおい、このバグどうな着地地点周辺にプレイヤー発見、1名様、ご案内。シールド割った割った、あとは増援が来る前に倒すだけだ。この試合で我らは97人中21人を倒した、そしてあとは4人倒すだけ、だけど今の感じかくれんぼをしているみたいだ、ってバレた。あ、イカタマくんか。 残念、赤軍さんだ。まさか不利な状況での逆転勝利ができるとはなぁ、相手がモサじゃなくて助かりました。GG ーー。ドッカーン、おっ。偏差打ち成功。この武器弾速遅いから苦手なんだよね。い、キャン、フライ。突撃ー。 ブラあテッに降りてみたまだあまりこの場所とかに慣れたわけではないから当然ボスの位置もわからんとりあえずヘンチマンから武器を奪って即ストームに逃げ込むしかないなクンクン外の空気の匂いがするぜこうして僕は館から出るよし戻ろうちょっと殺気を感じました 次こそ下から行った方が早いなどンとストーンオーブープというわけで今回はここまでシーズンにも楽しいことがいっぱいだがストレスを抱えることもたまにある尺が短いですが編集をその分頑張ったので許して許してくださいじゃあまたどこかでお会いしましょうバイバイ